オーケーですー。行きましょうショーン行くよいいっすよ大丈夫緊張してない全然してないです。今日大丈夫今日は大丈夫な日です。わかりました。行きましょう行って行きましょうレッツゴー皆さんこんにちは岡井佑介です。こんにちは僕は動画クリ…邪魔するんだよダメまあダメっすかい度は皆さんこんにちは、岡井佑介です。僕は動画クリエイターを売れながら会社経営をしたり約1000人規模の動画コミュニティトランスサロンや動画をより専門的に学べるトランスメディアなどを運営しております。 このポッドキャストは動画クリエイターの僕があえて音声のみでお届けするコンテンツです。ぜひ、ホットアイマスクをつけてお聴きください。はい、今回のゲスト、翔くんです。どうもーお願いします。<笑>テンション高いね。ちょっと高めで。めちゃくちゃおもろいな。いや、なんかね、今回ね、急遽、ま、あ皆さんも SNS 多分知ってると思うんですけど、はい、あのー、長野にいますと。はい。今。で、長野といえば翔くんがいる。はい。で、多分みんな翔くんのこと知ってると思うんだよね。 なんか、あのー、以前俺の Vlog でも、お台場でさ、休日 Vlog みたいな形でやったし出させて。やてしまいました。そう。だからまあその、かわい可愛いかわいい翔くんと、今、撮影してるんですね。はい。してます。そう。それで、えー、一緒に撮影したりとか。で、今日一緒に今泊まって、明日も撮影するって感じで、ポッドキャスト撮ってます。撮ってます。は い, い。いやちょっと簡単にじゃあ自己紹介いきましょう。はい。自己紹介。できる緊張してない大丈夫大丈夫です。はい。声がさ、若々しいよね。 みんな多分ね、動画とか 見, 見てないからさ、完全音声だけなんだよ、これ。なるほど。そう。だから、翔くんの声だけで多分判断すると思うんだけど、あとサムネが俺らの。うん。なんだけど、はい。やっぱ翔くん声若いよね。マジっす声変わりあった声変わり、多分あったと思うんですよ。うん。もっと声低かった、高かったっす。マジか。マジっす。すごいね。ごめん。自己紹介お願い。<笑>はい。じゃあ自己紹介いきます、はい。今いっぱいさ、お菓子とかあるからさ、はい。食べてね。食べます。 じゃあ自己紹介、はい。えっと、僕の、まあ、ショーっていう名前で、映像クリエイターやってて、うん、始めたのは、うん、初めてカメラ触ったのは、小学校4年生とかの時に。4年生そう友達とみんなで映画作ろうって言って、はいはいはい。動画を撮ったのが初めてですね。はいはいはい。で、そっから本格的に映像クリエイターやろうって思ったのが、高校生入ってから、うん。はいはいはい。で、高1、 カラーもめちゃめちちゃゃ な, なんで本格的にまずやろうと思ったのきっかけはやっぱり大川さんとの出会いですね。マジで言ってる ?VGT で。あ、VGT でやったのあ、ち、あれどうなのけなすごい気になるわ。なんかさ、うくんと絡み普通すぎてす、そのさ、あの、自己紹介とかないじゃん。確かに。スーッて長くなったから。高1の時に なんかマウンテンバイクその時めっちゃやったんですけど、はいはいはい、その動画を撮ってほしいっていうので、うん、あ俺映像前ちょっとやってたからいけるよっていうので始めたんですよ、うん、でそっからちょっと映像にちょっと俺意外といけんじゃないみたいな感じで興味持ち出して、はいはいはい、でまあ岡本さん、うんうんの ブ, ッのね、ブックの岡本さんとちょっと<咳>仲良くなっつうので、うん、そのでいろいろ仲良くしてもらってちょっと VGT に、うん、最初裏方で行ったんですよ僕、うん、でちょっと いろいろやって。多分知ってる。そして。そのさ、はい、会場で会ったじゃん。初めて、はい。なんだっけな、俺がちょっと早かったのかなそれとも帰る時かな帰る時です。帰る時だね。帰る時はあの、エレベーターで。もう帰るとエレベータータで、そしたら翔くんが、かわいいかわいい翔くんが、翔くんね、わかんない人のために、翔くんは、顔もイケメンだし、かつ愛嬌があって可愛いし、いい子。なのよね。 で、その子が、なんか、ブックのイベント終わりで、エレベーター終って帰ってるときに、なんか、お母さんだっけそうっす。お母さんみたいな。いつも見てます。いつも見てますって。ファンですって言いました。そう。そう、あの、ありがちな、ね、やつなんだけど。よくありがちなパターンの。そう。そっから声かけてくれて、どういう流れになったんだっけえ、嬉しい、ありがとうみたいな感じで。それで、二日目も来るみたいな。あー、はい、は, いはいはいはい。だから、明日も来るよね、みたいな感じで。うん。行きます、行きますって言って。うん。で、二日目も。二日目もあったっけ、俺ら。 会えました後ろから急にバンって来ましたえマジよって言って来ましたよええー、ごめん覚えてないわマジっすかは俺は覚えてるっすよマジでででなんでなそれでその後なんでこうなったわけなんだっけかオフィス行っていいですかそうすみたいな何じだっけいやオフィス普通に呼んでくれました俺がすげえな師匠から相当好きだったんだな翔くんのことマジっすか、うん、今は好きっすか今も好きですよもちろんやったはじゃなきゃだってこんなさ一緒にさ日本一周 の音もしないじゃん確かに。アンディさんがあ、アンディさんが離脱っていうポッドキャストも撮らなきゃ。あのアンディさんが、まあ、れ怪我でね、抜けてしまって、いったん、チョークが来るっていう。もうやっぱ、正金じゃないから、こうやって一緒にね、回ったりしないから。そうですね。うん。そう考えるといいね、なんか。そっか。で、えっ、ー、と、まあ、ブックであって、でもっ と, ちょっと自己紹介じゃあ、高校から動画本格的に始めた。始めた、未です。うん。で、今はで、今は、 ちょくちょく、そのお仕事とかは、うん、まあ、やってるんですけど、うん、その、お仕事の、得方は、うん、もう、インスタで、うんうんあの。自分の地元の、なるほど。なんか、お店に片っ端からこう、DM で、インスタの DM で。すごいよね。やらせてくださいって言って。え、今いくつだ今17です。17?7 っす。17?7 です。やばいね。俺だって動画本当に初め19だよ。 で、19の時に、現場行って、今いくつなのみたいな。19ですって言ったら、よっかみたいな。会話が当たり前だったのよ。うん。翔くんもっとあるってことだ、そういう会話が。そうですね。多いです。17の時に、動画制作をして、まあ、お金もらってるんだっけな。まあ、一応、たまにいただいてるよ、ね、私すごいね。すごすぎる。すごすぎる。ありがとうございます。うん、で、今、な自己紹介続きちょっとして。はい。で、え、なんで、なんでしたっけなんだっけだから、あれでしょ 今仕事してて。ちょっといただいてて。で、まあ、そうっすね。うん。その、まあ、YouTube とかもちょこちょこ、うん。やってるね。<笑>今回も Vlog もめちゃくちゃ撮られてるよ。そうっす。ずっでもう多分、大川祐介のこんなリアルを撮った人は初めてって言われるぐらい、そうっすね。多分、回されてる。<笑>まあ、ほとんどカットですね今日話してたけど、翔くんじゃなきゃキレてる。<笑>そう翔くんなから許せる。うん。 めちゃくちゃ撮ってるよね。撮りましたね。うん。なるほどね。いいですね。まあそんな、まあ翔くんと今回は、まあ音声ンツポッドキャストするんですけれども。はい。まあなんか、こうやってゲストをお招きするときって、まあ何話そうか全く決めてなくて、なんかどういう話しようかなって考えてるんですけど、はい。まずなんか翔くん的になんか聞きたいこととかなんかある。聞きたいことこういうとこ、こういうところだからこそみたいな。あんまない ちょっと、そういうの前もって言ってくれたら、ちょっと難しいですね。確かに。じゃあね。はい。まあなんか、そうだね。なんか、高校生で育てた仕事してるじゃん。はい。で、なんか今後のその夢みたいなのって、持ってるもんなのっていうのは、まあ俺とかまあやっぱり大学、こうやって起業して、なんかこの感覚が当たり前だと思ってるんだけど、はい。なんかそういう、この感覚が、志が、 通用しない人たちもいるので、ね、分からないって人たちもいるの、うん。だからその高校の時にみんななんかどういう夢を持ってんだろうみたいな感じは思う。うん、ざっくりとしてもいいけどね。別に な, いなかったらないっすって感じでもいいんだけどさ。夢は、うん、自分ちょっと実は転入したんですよ、学校最近、はいはいはいはい。前は普通の学校行ってたんですけど、うん、通詞になって、うん。で、まあその分、一日が結構空いたから、うん、バイトとかしたりしてるんですけど、うん それでやっぱ考え方結構変わって、うん、一日中暇なまあ暇って言っちゃうんですけど、まあ、学校の日ってまあその授業に受けるって目的がちゃんとしっかりしてウてケ、うんうん、<笑>たのかな、まあ、受けてはないとしても、まあ、一応学校っていうのはちゃんとあったじゃないですか、うん、だから、まあ、まあちょっと余裕じゃないですけどあと1年間は余裕があったんですよ、うん、でも学校を転入して、うん、そのアルバイトとか自分の趣味の時間に充てるっていうのと、うん、なんかそのあった1年間が、うん 急になんか、そのまま一年間、過ぎたら、やっぱ俺どうしようみたいな、うん、このままずっとバイト生活になるのかみたいな、なね、ちょっと。危機感があったんだ。危機感に変わっちゃって、はいはいはいはい、そっからは、ちょっと怖いですね。自分の将来とかが、不安になってきました。すごくない ?17 の時に、そのなんか時間の使い方に恐怖心を抱くって、かなりすごくて。俺さ、なんか、そういうさ、なんか若い人の話を聞くと、言うてないとって俺今23だからさ、24の代か。 今、18の代 ?17?3 月の誕生日なんですよ。早生まれそれ。早、早生まれ。じゃあまあ、18の代なのかなちょっとわかんないけど。どっちなんですか、ね、まあ、じゃあ、いいや、いえっ、ー、と、6個差。6個、6歳差があって、でやっぱり、なんか、そういう人の話を聞くと、<笑>なんか、同い年にどうだったかっていう気持ちなんだけど、17の時って、高校3年生だっけ ?3 年です。 受験してたよ。ああ、なるほど。受験っすよね。その受験してた時に、まあなんか、その時、ま起業したいって思いはあったんだけど、うん。なんか漠然と受験勉強してたから、なんかもっと柔軟な思考を身につけて、まあもちろんこうやってさ、なんか、六甲目の先輩とさ、六甲目のなんか、まあ仕事してる人と一緒にいる時間あったらさぞかしなんか、そうっすね、刺激は変わったろうなーって思うわ。そしたら大学とか行くのやめてたかもしれない。 うん、いや、でも、その時はその時は響かなかったかな。まあ、ただ、17歳で言うと、そんなことばっかりしてたからさ。うん。って考えると、今のこの 時, 時期に、なんか仕事して、まあお金もらったりとか、すごいいい経験だよね。そうっすね。なんか動画、動画を今後仕事にしたいって思いはあるのもちろん、それは。むしろ動画以外、ちょっと何やればいいんだろうって考えなくて、もう選択肢がないですけど。はいはいはいはい、でもさ、動画ってさ、やっぱりそのツールじゃん。<笑> 何かその物事の。そ, ねうん、その物事はさ、多様であって、うん。だからなんかいろんな仕事のスタイルがあるかもしれないね。そうですね。登山だったら登山の動画とか、うん。登山好きだと思うけどさ、山岳部だから。元山岳部。元とね、山岳部。やってました。そう。だからなんか、そう。やっぱり17歳の翔くんの、まあ高校生クリエイターって俺よく言ってるけど、紹介の時にね。翔、う、く ん, んのその今後がなんかすごいやっぱ気になるというかさ、ね、お母さんもすごくやっぱ応援してくれてるし。 ちやめましょう、お母さんね、DM ですごい、なんかね、いろいろコメントくださってありがとうございます、本当に。当にまあ、そんな感じで、まあ、しょうくんとこうやってポッドキャストをしているわけなんですけれども。はい、まあ、特にね、まあ、今回は、なんか僕たちの出会いじゃないけど、そういう自己紹介的な話をさせていただいて、まあ、ちょっとね、視聴者にとっては、学びって言われたらちょっとあれかもしれないですけども。も、まあこれあ、いえ、すみませんじゃないよ。こういうなんかカジュアルなね、話もしていけたらなというふうに思っていますので、 えー、日本一周これからも頑張ります。なんか日本一周に向けてなんかメッセージありますメッセージですか、はい、いやー、やっぱ、皆さん、<笑>えっと、オーカーさんにいっぱいギブをお願いします。嬉しい。ありがとうございます。すいません、なんか、酒飲んでめちゃくちゃせんべい食ってるんですけど、そ<笑>れもちょっとギブです。はい。はい。本当にトランスサロンメンバーからの、ショークもトランスサロンメンバーだもんね。そうです。ね。本当にたくさんのギブをもらって、 あのー、今、子供がありますので、はい。皆さん、あの、今後とも応援のほどよろしくお願いいたします。今日はね、もう12分経っちゃった。10分の予定なのに。わおすごいまあ、そんな感じで、ちょっと皆さん、引き続き、あのー、応援のほどよろしくお願いいたします。お願いします。今日も最後まで聴いていただきありがとうございました。ありがとうございます。ゲストは、翔くんでしたしす。すみません、皆さん、時間取っちゃって。ありがとうございます。ありがとうござ い, ま す, い, ま, すいます。バイバイ。また明日だ